よしそれじゃあ早速始めていきたいなと思います。みなさん、こんにちはりんご、こんにちは。ヤッホー。ということで、本週も始まりました。やばい、いける。It's funny and, i t じゃないね。It's funny and amazing.Journey of life. どんな環境でも楽しむをテーマにミッキーザートのミッキーと ライイスクリリエテティィブアーティストリーーです、えー、お送りしますどんな環境でも楽しむ人生の一生だということだね日本では毎週土曜日お昼ぐらいにねやるよね<笑>カリコルニアでは金曜日8時ぐらい8時9時ぐらい<笑>このインスタライブからあ間違したこのインスタアカウントから配信してますのでよろしくお願いしますですね人間関係海外子供演劇表現 自分ビジネス国際結婚などを語っていきたいと思います。ということで最、はい、のテーマは「はい、タランです」自分で作ったじゃんテーマ<笑>はい言って<笑>リオ朝起きて知ったし、うん、<笑>サプライズかのようにめっちゃ送ってあげたからね<笑>今日のテーマこれできます し, <笑>、うんうん、しかもブログでした<笑><笑>そしてなんかおはよう感満載だね私はいそうそうそう こんな感じでほ ぼ, ほぼすっぴん大丈夫あんまりわかんないからというとやっていきたいと思います、うんんでるね、はーいなになんでもない結<笑>んでるってちょっとなんか今日の映りが嫌だわ<笑>あれあれ使ったらいいんや あ, ら あ, あ, らあ、そうだビルって使ってるよマジなんかじゃごめん<笑><笑>なんかじゃごめん ということで、はい、はい。今日は欲について語り、語りつつですね。まずは、あの、今週どうでしたかっていうのから。はい、しかしうん。あー、一、はい、週間。も何かあったか。特に何も。でおうち時間を満喫しております。 っていうのにつきいや満喫してる満喫できるようにこう、何が何を考えてるかなっていうのを考えるようにしてるっていうかそれこそ今日のテープをつぎようと思ってるんだけどつながるかなと思ってるんだけどはか、うん、なんか本当に外に出ないっていう分こう、うん、ど, どうしたらいいんだろうみたいな自分の内をうちもうちもみたいな。<笑> <笑>うんうん、家もうち<笑>家も自分もってどんだけ気持ちよくするためにこうどうしたらいいかなっていうのを考えながら生活、うんうん、をしているかなって そ, うそれこそともかさんからあのあの、ね、あのリーディングしてもらったっていうのもああ見たあありがとう動画。 ありがとうございます<笑>めっちゃ動画褒めてくれたからちょっとびっくりした意外に<笑>でもうれ し, しいよねあんなん多分あ、ね、どっちも嬉しくないもらうのも嬉しいしもらにされたのも嬉しいそうそうそ う, <笑>そ う, そ う, そうだからあの、ね、思いを文字で打つのよりもみーきは喋った方がいいのかなと思って、うん、あ, あ, ああいう風にやったんだけどでもなんかあっあーっと思ってなんか新しいあの クリエイティブな場所をなんかまた見つけたるような気がして、ね、はいちょっと動画も頑張ろうってあれで元気もらいました逆にまた<笑><笑><笑>そんな感じかなあと変な夢もよく見るね<笑>あいや見た愚僧からによ う, よう寝るからねなんかもっと面白いのいろいろ見たのに忘れるよね、えー、書かないとすぐ忘れると思って<笑>うん、うん、あれこの間ブログに書いたやつは 相当インパクト強くてめっちゃ覚えてて結構前に見たんだけどそうそういつかいつかと思ってそうやっと昨日、おとといかなんか文字にしました。おい。おお面白かった<笑>ありがとうございます<笑>。見たい人はブログに飛んでください。うううんうんう ん, はいんや っ, 知ってるがゆえに余計面白いよねね<笑>身内のことを、ね なんかさ、あれを書いてって思ったんで、それこそ葬式のことを書いてんだけど、なんか人のじゃなくて身内のだからこそなんかあんな風に書いてもいいかなって思ったっていうかさ。なあ、なるほど、ね。な何ていうの、あんまりほら葬式ってそんななんだろう、やっぱ言っちゃいけないみたいなのあるやん。まあね。なんかそうそうそう。なんかもしもし、うん、身内だからい い, い, いかなって思い<笑><笑><笑>ながらでもやっぱりちょっと言葉に気をつけようとは思いながらも。 もうでも何か変なところから言われたら言われたでまあ、いいかと思って、うんうんうん、言われたら有名になってきた証拠かなって思って喜ぼうと思ってそんな感じです。 まあ、あのー、私は、私ってか、リホはいつもなんか毎晩ね、うん、あの、コロナの退社数をね、数えてるから。<笑><笑>そうそう、重軽傷者か、重症者から中継指者に変わった人数もちゃんとカウントしてるからね。うん、あの、それでいつもお祝いしてるわけよ、一人で。<笑><笑>そこは、ねね、あのー、あのー、マミーたちとは共有はしないんだ。マミーたち興味ない。 ああそうか<笑>で。沖縄は今100名超えちゃって、うんえっと、う感染者が結構いんだ、ねでそう、超えちゃったんだけどなんかあのカウントするからそりゃ増えるよねっていうのでちょっと普通に見過ごしてて。あので コロナの影響はそんなにないけどでもやっと全国に緊急なんとか宣言が降りたから、うん、もっとだろう外に出なくてよくなったっていう。あ逆にに も, もう勝手で今、リボは家でなんかそれこそ自分は本当はこうしたかったんだっていうことがなんかちゃんとなんだろう許可を下ろせるようになってきたんですね。 No. 今まではなんかこうしたかったいかもって思いながらもブログにも書いたんだけどなんかあのやんなきゃいけないって思った部分もやっぱり強くてそうそうそうでもなんか別にそれがなんか今までと変わらないんだけどなんかそれこそ えー、と美人商品イコール有形物、物、何かを売るとかっていうあの意識が強かったから、うん、なんかそれを生み出さないといけないっていう感覚だったんだけど、でも今、一番楽しいのは、普通に何も考えないで、線引いて絵を描いてる時とか、うん、だらだらテレビ見てる時とか<笑>、だらだらブログ読んでる時とかとか、ゲームしてる時とかの方が楽しいから。うん なんかそれをもう徹底してやるっていうことを今やってたらあんまり何もなんか感じてない<笑><笑>でも大事だなってすごい思ってそれがああで一つ夢ができたのそれをやってたら3年以内にあの自分はパートナーを見つけてであのバリ島に住むおおエアビアンドビ エアービアンドビーのホテルを転々としてそれをひたすら写真撮るカメラ撮るやっぱカメラやりたいなと思ってそうあのさあのー、住所を持たないみたいなやつちょうどさあの YouTube さまさまだろ YouTube で見たあ の, ー、あ う, なのかうんカズえちゃんって LGBTQ、Q、まで言うよね Q 今、うんうんうん、多分こ の, このなんか取材とかいろいろやってる人 がいて、ユーチューバーだけど、うん、この人がそれこそなんか住所を持たないみたいなやつやってるっていうのをう上げてるの、えー、そうそうそうあう日本には日本にはあの住所置くけど<笑>国内でやってるんだけどこの人は国内でやってる うん、住所自体はそれこそ実家に宅配物と か,、うん、ほらなんか一応住民なんとかとか日本の置いてたものがあるから、うんうん、そうだね、うんうん、それは置いてるんだけど実家にあ実質的にみたいな、ね、あそうそうでもう自分も持ってないんだよねその住む場所に持ってなくてバックパック大きいのとあとスーツケース一個そうなんこの二つだけで移動してて。 行ってるホテルからあのホテルなんかないろいろ利用してるみたいだけどへえ何それはやってたこの人は結局に東京にいて家賃7万ぐらいしてたところにいて。 それなのに月の半分ぐらいは海外とかの出張とかもあったりして行ってるから、うんうんうんうん、結局7万円分使ってないんじゃないかみたいな。ちゃんと気になる人は見てほしいんだけどだかざっくり言っててその分を浮かせるためにって言ってで結局ホテル代とか換算しても家賃に届く時と届かない時とあるって言って。 あ、それは宿のだけの話ね、うんうん。飛行機代とかどうこうとかじゃなくて、こんだけ家賃に7万かけてたものほど、ホテル代にかからないって言って。うー、んうん。その方が、結局自分は合ってるって言って、1年中、もっとやってるって言ってたかな。教えてくれたけどへそうなんや、うん。そうえ。そうそう、なんか、最近見た YouTuber で, いっぱいいるんです、旅、旅、え、旅、 旅する占い師っていう人がいて<笑>たいひたすら旅をしまくりながら、うん、なんか数日とかいろんなのを伝えてる人なんだよねそうその人とかあとは鈴木夫妻って言って分かる、うん、世界一周してる夫婦がいるんだけどテレビで特番してて、うん、この旦那さんが映像クリエイターなわけ、うん、高橋歩さんの本に載ってた人たちかなちょっと忘れた、うんうんままうん、で 旦那さんが映像クリエイターだからこの映像をテレビに打ってスポンサーつけて旅してるわけこの人たちったりでで、それが特注になってやってんだけどその人たちとか見てたらいやリホこんなんしたいなーみたいになってで、それでなんか最近新庄いるじゃん野球選手のわかるおーおーおーおーあの人の特注やってた秋さで、その人のが住んでる場所がバリ島でっていう理由があって、うん、バリ島なんだけど<笑> 普通になんかバリト、あ、違う違う違う。普通にバリトンを見て、あ、いいなって思ったっていうのもあって。だななんていう そ, うそうそうそうそうそうそう。あでも、新庄の考え方をねあ、なんか最近であと一つ、その、なんかちょっと成功じゃないけど、そういうすごい人たちの言葉を、できポンって気になったっていうか、まあ、いいんだって思ったのが一つあって、なんか、他人の意見を聞かないっていう。 言葉を聞いて、新庄はさ、結構なんかあの、うん、表で人に見られて、なんか頑張ってるとか思われるの嫌いなのって、練習してるのとか見られるの嫌で、うん、なんかみんなが帰った後にひっそりと自分だけめっちゃ頑張ってますみたいなのをやって、<笑>あの、やっていくのが好きって言ってたわけ。うん、で、人の意見も聞きたくないみたいな。うん、自分、それ聞いた時に、なんかそういうのってなんかさ、すごくさ、なんだ、なんか、なんていうの いじくそ、なんてなんかわかる、隠れて、なんか頑張ってます感みたいな感じの人いるやん。私なん、<笑>なんていうの、わかる。あのー、なんか言葉あるよね、きっとね。<笑>となんかななん。なんかね、腹、なんかわかる、そのなんか、陰気くさいじゃないけど、わ、なんかそんな感じ。<笑>に、なか、ひっそりと、なんかやってたんかいみたいな感じなのを、うん、堂々とさ。僕は、なんか、あの、人に見られて練習するの嫌だみたいな。 うん、感じのことを言って。で、自分もどっちかというとそういうタイプだっけだどっちかフランスとかもしてて。みんなの前ではめっちゃ練習したいとかは思わないけど、一人でひっそりするタイプみたいな。うん、<笑>昔ってそうだったよ。だからめっちゃ必死にやるって。めっちゃ怒られてたよね。そ う, <笑>そう。だけどめっちゃ絶対に絶対に他の人よりはやってたっていう自信があったから、堂々としてたみたいな。でもそれを堂々と言ってる信者を見て、あ、いいんだこれでと思って、そういう自分を極めていこうっていうのを、最近気づいた。<笑> なるほどねで大事やなと思ってたよそ う, そ う, そう確かにねじゃないだ、うん、<笑>と思うなんかその今日のテーマのその欲っていうのもなんかそれにつながるっていうかかなって思ってるんだけどミイキも、うんうん、あのー、なんだろう追求を忘れてたんだなと思ってあすすわかる、うん、自分にフォーカスして たに感じててけどあんまりしてなくていざ本当にこんだけ時間のゆとりもあって、うんうん、で、今見ーきなんか正直お金にのことをあんまり考えなくてもよくなったっていう感じなんだけどなんかそうなった時にじゃあ何を一番したいかとかそれこそ夢みたいなのがあれなんかおかしいなと思ってあんまり欲が出てこないなって思って。 て今<笑>ちょっとビビってるっていうかあそうなんなんだんかえっと思ってこのなんかそれこそミャンマーにいた時でミャンマーから出る時ってものすごい考えたりないろいろしたんだけどこの人と別れることでとかでこのミャンマーから離れることであれもできるんだこれもできるんだとかなんかあじゃああれもしたいなこれもしたいなみたいな結構なんかあったけど。 あ, れあのやりたいとか思ってたのはどこに行ったかなと思っん今か全然ず結構座ってボーっとしてるんだよね<笑><笑><笑>なかなかこのさベッドが起き上がるのも時間かかるんだけど、うん、何を考えてるんだろうって思って自分で考えるじゃん結構何も考えてないんだよねそれこそ<笑><笑>何かをしたいっていうも なんだろう三大欲求がまずしか出てこないっていうかさおなて食べ物を食べたいみたいなうん、うんうんうん、生理的欲求ってやつかそうそうそうは出てくるけどうん何か食べたいけど何を食べたいっていうのがものすごくすぐパッて出てこないなって思って、うんうんうんうん、これは大丈夫なのかこんなもんだったのか そういうのを考えるのをやめてるのかっていうなんかこれなんかよく分かんないなーって思ってそういうのもちょっと大事にしていかんといけんよなーって思いながら生きてる今<笑>あれじゃんなんかほら前はさ独り身だったからさあの、うん、結構やっぱりなんだ幅が広くてで今結婚してるから幅が狭まったわけじゃなくて、うん、何だろう前はあ アウトサイドでの広がりをすごく大事にしてたけど、今家に入っちゃってるから、二、うん、人でのなんかものを作り上げていく方が多分いい、うん、けど、うん、今ほら、外に出れるわけでもないし、うん、まあ多分旦那もそれこそなんだろう、外に出るような仕事をしてるわけじゃないじゃん。なんかクリエイティブに外に行くような感じではないから、なんかそこが多分ちょっと、 物足りないのか、それともそこにフォーカスいった何かを考えたらいいとかした方がいいのかもしれないねそね旦那と何かをするみたいな意識そうそうそうそう出れないのをどうすればいいかなっていうのを考えると確かにそうだよねそう、全くそう 面白いでもやっぱさ、ちょっとゆとりがあるとさ、なんかあのー、あれなんだっけ、ほら、あのーで、欲じゃないけど、なんていうの、他人のなんだっけ人の不幸が。隣の芝生が、ああ、は い, は い, はい、はいあそう。隣の芝生の時もあるけど、<笑>どっちかってちょっとダークだったね。<笑>ごめんごめん。もうちょっと、ちょっと寄ってる方で。<笑>うんうんうん、んそういうのも増えてきたなってちょっと思って。なあ。 でなんか、私、ね、はもう見ないようにしてたんだよね、うんうんうん、ん気持ち的になんか話だと思ってたんだけど見たい欲っていうのもやっぱあるんだなと思って見 た, 見たりしたい欲を、うんうん、ね、あのー、素直にそれに答えて見るようにしてる<笑>大事大事いいんじゃないそれこそ先週さちょっと言ったやんなんか。 バイリング・アウチカさんとか今めっちゃ叩かれてるわけです。あー、なんか叩かれてるやつ言ってたっ、母さんが。あ、言ってたそれ、うんそ、なんかめっちゃ大変って。YouTube ってこんな影響力あるってあんまり知ってなかったんだなって、ちょっと、なんか、彼女にだったら失礼なんだけどめって。見てる人しか見てないって思ってて、コアなファンしか集まってるところじゃないっていうかさ。 こんだけやっぱりインターネットって闇の世界もすげえんだなと思ってこんなのでも一個見出したらポんポん出てくんだよねやっぱへええー、YouTube 大先生もねあなたこんなもの好きなんですかみたいな感じでわーって出てくるのそうなんだ言うつもりじゃなくてちょっとした下心でみたいな<笑><笑>めっちゃなんかエ ロ, エロサイト見たらめっちゃさ検索履歴残ってますみたいな感じや そんなな感じになってて、ちょっと何かな何個か見たけどでもやっぱ見てる途中でやっぱこういうのをずっと見続けるタイプではないんだなでもやっぱり気になってたんだなっていうのはあの半分ぐらい見て消化し て, てよかったよかったそうそうっていうのを見たりしてでもなんかすげえって思って普通に<笑>もうなんかあれだよだから日本はね批判したかったら安倍首相を見ればいい。<笑> ね、でもなんかそれに足りないんだろうなと思ってだかひもう暇すぎていろんな人がひもすぎてなんかほんとあの叩きたい人を片っ端から探してるなってちょっっと思って一応、マジでバカだと思ったのは<笑>この状況下で安倍首相に辞任を求めるってマジバカだろって思ったの<笑>いや、待って<笑>誰もやりたくないみたいな、うんうん、今の状況で誰も変わりたくない。<笑> 絶対怖いもう少ししさん頑張ってほしいじゃ あ, みたいなそう<笑>ありがとうだよもう本当 に,、ね、にだんだんかわいそう出てきたもん<笑>、ね、あんな叩かれて、うん、このタイミングになったのもきっと彼の何かがらっとしょうねとか言ってそうしかも奥さんも足引っ張って歩いてるからさ<笑>、ねね、でもなんかすごい大変だと思うこんな時にさ、うん、集まらないるだろうしね<笑> 何言っても何しても叩かれるから、ね、<笑> 10万あげるって言っても叩かれてそうなんだろうなと思っ て, <笑>なな て, 思っていやなんか日本のそれこそあんましニュースちゃんと見てないからその叩かる声知らんけどもうそれこ そ, そのバイリンガル地下さんでよく分かった<笑>あル。一回叩かれたらもう何しても叩かれるんだなみたいなそうそうそう<笑>そ う, そ う, そう何もしない かもう開き直って本当に発信し続けるっていうあのなんか大事なんだなとかあとやっぱりその人に見られてるってこういうことなんだなってなんか普通に学びましたなんかマジそういろんな人がいるなんかだからそんなかなんだろう普通ってないなってなんかいろんな人の欲が違うんだなって普通に思った そう、だからもう自分をね、しっかり立てて、やっぱ自分がやりたいっていうことをしっかりとやっていくことしかできんでそうだね、そうだね何言われてももう、なんか、はい、みたいな、もういいですみたいな感じであの、うん着着、削除できるぐらい、ブロックできるぐらいあああ あ, あ, あでもこれまたブロックしてんのも叩かれるんだわ、これ<笑>そう、だからもうそれでもめげずにね、ね相手しない、まあね、そう。 でもだからそこに欲を感じる人もいるんだなと思って。そう言ってた昨日ちょうどそれを誰かが。あ本当。うん。やっぱりなんか適正だったかな言ってたよ。へ、ええ。なんかやっぱなんか自分の自分もなんかネットで結構さなんだろうまあ今はそんなにだけどやっぱネットでの活動もあるし。うんうん 公式 LINE も、ね、あるし、うんうん、でコメントも、ね、できるようになってるけどやっぱりなんか最近たまーに変なコメント来たりとかさあの LINE のメッセージとかもさ、まあ、どうでもいいメッセージとかなんかちょっとなんか興味本位で来る人もいるんだよ。えー、ちょっとびっくりして、うん、こういうこともあんねやと思って、うん、普通にあのスパムーとしてあのイ<笑>自分見たくないからね。<笑> そう、なんか、えー、なんかあの、ちょっと、こういうのを別に求めてない、みたいな感じでだから、<笑>あの、大事だなって、ブロックされる方向に持っていくっていうのも大事って書かれてた。公、う、式、ん、ラインとか、あの、フォローから外されるっていうことも、あの、ある意味、自分の、あの、求めてるものじゃない人たちがいる状態っていうのは一番めんどくさいから、<笑>その方向に持ってっていいんだよ、自分でって言って。それがやぎさんやだなって思った。ああ、なるほどね。彼女は だけど、結局、自分のことをちゃんと慕ってくれてたりする人に対してっていうのは、ちゃんとやってるじゃん。そうなんか、そうそうそう。これでいいんだよねって思って。そうそうそうそう。そう、なんだろうあ。アンチまで救う必要は全くないんだよなって、本当そに。そうそうそうそ う, そう。ほっとけばいいってほどじゃないけど、なん だ, なんだろうね。ある程度。ほっとっていいんだよって思う。うん、聞くかもしれないけど、ある程度は。な だからといとっと嫌われる覚悟そ左右される必要はないんだよなと思ってそ う, そ, う そ, うそうですね。えー、って思ったでも本当にそういうとこに欲がある人あるいっぱいいるんだなってちょっと思ってなんかそれこそ変な LINE のニュースみたいなのが上がってきて気になって読んだんだけどき貴女鬼の女って書いて鬼女って確か読むって書いてたんだよねこの人たちなやに何してるかっつったらなんか最初は愚痴言ったりしてるのが。 ネットでやってたみたいなんだけどそれがだんだんその技術がエスカレートして芸能人の住所とかなんか恋愛事情とか写真とか あ, のあと地元のこととかもとにかくプライベート情報を全部割り当てるってい う, もう探偵みたいな技術がめっちゃ発達してでもこの人たちにしたら一切悪気がなくて。 うん、これをもうだから本当になんかパズルとかみたいなもんなんでしょうねこの追求してこので電話番号とかも割り当てるって怖っそう同級生になりすませたりとかするんだって<笑>すごいよ、ね、<笑>ちょっとどんびいた ん, んだけど本人はそこに罪悪感は一つもなくてこの 番, 番号をどうするでもなくてこの番号を割り当てたってい う,、うんうんうん、もうこれがゴールみたいで。 うん。でさらに一応このなんかファン会みたいなので、ほら会えるような人とかいるじゃん、芸能人で。うんうんうん、うん、いちいちその握手会みたいに会いに行って、あなたのこの個人情報を知ってますっていうのを完全に言うでっ て, てちょっと匂わせて、感観を楽しむそれだけのためにやってるっていう。うう怖ーい。超怖いような超ゾンビいたんだけど、あでもそこにだからそう欲を感じる人も多いし、あ。 自分の常識が非常識で非常識が常識なんでしょうね。っていうから何だろうこので何恋愛とかしてたら自分たちがファンしてあなたを応援してたのにそんな裏切り行為がっかりみたいなそれでバンと落とすみたいなこの常識を使って。 怖っ<笑>って思ったけどでももっとそこにこう感じる人がいっぱいいるんだと思ってうーん<笑>すげえっていうだからいろんな欲があるんだねっていう無理やりテーマに沿ったっていう話です<笑>そうですね<笑>、うん、もう一回しゃ喋っちゃった<笑>あ本ほんとだ<笑><笑>大事大事自分を今の期間で自分をねきれ い, い綺麗にしていこうそうだねあの人に迷惑かけない程度に<笑> <笑>はいもうけかけれないしね。まあまあそこも言って、絶対ホームだからね。<笑>うん、はい、はい、じゃあそんな感じで長々と今日は欲について語り合いました。<笑>はい来週はあのズームやりたいね。はいできたらやりましょう。ね、はいということで今週はえー、っとカリモォルニアからミッキーザーとのミッキーの打ち合わせいい方でしたー。はーい今日もいい日でありますように。 えー、私はお休みライディナイトを楽しむよバイバー イ, バーイ